こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はもちもちとした生地にいろんな具を包んで、焼く美味しいおやきをご紹介します。生地作りはとっても簡単です。今日は切り干し大根野沢ないため、つぶあんを包んでいきます。最後までぜひご覧ください。まず生地作りです。 容器の中に中力粉を入れて塩を加えます熱湯を注いで一気に混ぜ合わせます熱湯を加えることで生地に弾力が出て冷めても硬くなりにくい生地が出来上がります粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜたら蓋をして三十分くらい置きます その間に具の準備をします野沢菜炒めを作りますフライパンに油を入れて中火にかけます野沢菜漬けを加えて炒めます野沢菜漬けは水洗いをして細かく切って水気を絞ってあります砂糖を加えて炒め先に甘みをつけていきます 野沢のお漬けの塩分が残っている場合がありますので醤油を加える時は味を見て少しずつ加えてくださいね最後にお好みで赤唐辛子を加えるとピリッとして美味しいですよ出来上がったら冷ましておきます 生地がしっかりと水分を吸って滑らかになっていたら容器から出します熱湯を加えた生地はこの時点で手で触れるくらいの温度になっていると思いますネバネバしてとても柔らかい生地ですが心配しないでください手に水をつけて生地を棒状に伸ばします 今日は小ぶりのお焼きを作るので8等分にします丸めるときも手に少しの水をつけて作業をすると生地がべたつかずに丸めることができます丸めた生地をつぶして厚さが1センチくらいになるように平たく伸ばします 伸ばした生地に具を入れて周りの生地を寄せるようにして閉じますフライパンに油を敷いて 出来上がったものから並べておきます必ずとじ目を下にしておいてください具の量によってお焼きの大きさが決まります最初はあまり入れすぎないように気をつけてください 具に水分があると包みにくいので切り干し大根にはすりごまを加えて水分を吸わせるようにしています中に入れる具にはいろんなお惣菜が合うと思いますかぼちゃの煮物や茄子の味噌炒め、きんぴらごぼうなども定番のおやきの具です 並べ終わったら中火にかけて5分焼きます。少し焼き色がついたら裏返します。蓋をしてさらに5分焼きます。 これでで出来上がりです両面にしっかり焼き色がついてパリッとしています。 生地はもちもちで柔らかくとっても美味しいですよやっぱり野沢の炒めのおやきが一番好きです残ったら1個ずつラップをして 翌日以降は電子レンジで20秒ほど温めると、もちもちに戻ります。冷凍保存も可能ですよ。皮がもちもちしていて、とっても美味しいので、どんな具でも合います。お好きな具を入れて、ぜひ作ってみてくださいね。